今の大旗、ま、この風の中、どんな風に触れるのか、ちょっとご注目をいただければと思います。それでは、踊り子、レイ。おさかどの魂が、今、ようみがえる。 まさかのよさこい響き。影武者。 you <laughs> 可憐に咲く花の色雨雲をいれ身の心も揺らげた風潮心許した